平野紫仕様に腰の不安ファンが気を揉む無理はしないで痛いのかなご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。全国ツアー中のキンプリ。平野紫仕様に対して腰が心配すぎて夜も眠れないという声も4月からキング・アンドクスが初のドームツアーを開催している。 16ケラ18日には東京ドームに降り立つ。そんな中、今ファンの間では人気メンバー平野の仕様を心配する声が上がっている。平野は腰に不安を抱えているようで。四角二日から全国ツアー中金プリは4月二日から福岡、大阪、東京、愛知の全国4都市で初のドームツアーを開催している。 平野、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人は全員が単性なルックスで、ジャニーズの中でも王道系アイドルとして絶大な人気を誇っている。その中でも平野は髪を短髪にしたことが大きな話題になるなど、特に注目度が高い。だが今ファンの間では彼を心配する声が上がっている。近く腰を痛めてるかもしれない。 平野ファンの女性は表情を曇らせる。平野くんが腰を痛めていると噂になっているんです。10日の大阪公演で得意の爆中をしなかったり、寝転がる演出をしなかったそうなんです。歌っている時に腰を押さえていたり、歩く時に少しフラフラしていたといいます。いつもファンのために全力でパフォーマンスする、なので無理しているのではないでしょうか。 平野ファンの女性。当日調子が優れなかった可能性もあるが、平野の異変を感じる場面は他にも。12日に NHK の生放送の音楽番組、歌コンに金プリが出たのですが、平野くんが痛みのせいか、歌っている最中に一瞬顔をしかめたように見えたんです。前で平野ファンの女性。 資格もともと腰痛持ちかバラエティ番組では天然なキャラクターで明るい笑顔を絶やさない部屋。だが、あるテレビ局関係者は、かねてから腰に不安を抱えていたと話す。2018年に日テレジップでの金プリの冠コーナーの中に新体操に挑戦する企画がありました。その際、平野さんが最近前から抱えていた腰痛の方が、 急に元気を出し始めて、と話していたんです。冗談混じりでしたが、もともと腰痛持ちなのかもしれません。テレビ局関係者、視覚心配の声が多数ネット上では、 最高のパフォーマンスを見せてくれる紫陽くんが大好きだけど、無理はしないでほしい。潮くんの腰が心配すぎて眠れない。コンサートが終わったらゆっくり休んでほしい。インスタライブでも椅子に何回も座り直してたから痛いのかななど平野の腰を心配する声が多数上がっている。16日から3日間、東京ドームという大舞台に立つキンプリ。